お世話になります。今回は私が解説したいと思います。猿は生まれて初めてガスランタンを購入しました。そこで、完全な初心者目線ですの感想を動画にしてみました。最近の猿は動画編集放り出してランタン趣味に走っているので呆れてものが言えませんが、それはともかく、猿がガスランタンに興味持ったのは、以下の理由です。オイルランタンより明るそう。LED ランタンより味わいがありそう。 ガソリンランタンラタより扱いが簡単そう以上です。ただしそもそものきっかけは視聴者さんから頂 い, いたコメントだったみたいですそうそうサルはこれまでガスランタンを使ったことがなかったのでいろいろ調べてみたところガスランタンにもいろんな種類があるみたいでしたただ結局のところサルが興味を惹かれるランタンの条件はつるせること心地よいガスの音が聞こえること そして本体がデカすぎないこと。以上が猿の希望です。そうするとかなり選択肢は絞られます。まず CB 缶を横付けしてテーブルに置くランタンは吊るせないので外れます。ルミエールやヒノトのようなガスランタンも吊るせないので選択肢から外れます。そして本体やホヤが大きいコールマンや番長のガスランタンも候補から外れます。この時点で猿が出会ったガスランタンは 3つししかありませんでし た, ただしその中の一つである番長のガスランタンは廃盤なのでこれも候補から外れました残るはプリムスかコールマンの2択ぐらいでしたがランタンといえばコールマンという猿の思い込みにとらわれてしまい結局コールマンを購入しました猿のようなお小遣いキャンパーにとって4000円以上するランタンは安くはないので今回使ってみてもし気に入らなければ 二回目の使用はありません。直ちにメルカリ放出予定です。ということで、博打のような思いで買ったガスランタンを、早速開封してみます。このガスランタンは使用する前にマントルを空焼きしなければならないので、最初だけ、少し手間がかかります。マントルの空焼き自体は、ガソリンランタンでも経験済みなので、猿にとっては特に難しくないはずなのですが、どうでしょうか。マントルがあると、普通に炎を燃やすより、 数倍明るくなるし雰囲気もいいので猿は嫌いではありません白い灰のように焼き切ったマントルが何かの衝撃で壊れてしまうと面倒くさいですがランタンの中で猿が一番手間がかかると思っているのはガソリン系のランタンなのでそれに比べると随分と楽に楽しめますそれではマントルをつけて焼いてみますちなみにこのコールマン純正マントルは3つで1000円以上しますので。 割高に感じる人が多いと思いますがサルの経験上か焼きした後も数年間放置するとか運搬途中で何かにぶつけたりして強い衝撃を与えるとかしない限りは壊れるものではありませんのでそんなに頻繁に交換が必要な消耗品でもないと思いますマントルを焼くと真っ白い灰でできた網のようになるのでいかにも脆そうに見えるのですが手で触るとそんなに脆いわけでもないことがわかります もっともキャンク場でもし壊れてしまうと、そのままではランタンとしては全く使えませんので、予備のマントルは携帯しておく必要があります。マントルのから焼きは慣れているつもりでしたが、よく考えると、この提灯型をしたマントルは初めてだったので、つける向きで戸惑っています。しかしよく見ると、口をすぼませてある両端の一方は渋い紐で、もう一方は青い紐で結んでいます。 そして白い紐で結んでいる方の穴が明らかに大きいのでこちらが下側になるのだと思います前に使ってたコールマンのチューブ型のマントルだと紐じゃなくて針金で閉じるようになっていたので迷う余地がなかったのですがこのルモ型のマントルの場合は少し迷いましたマントルを中央の軸にかぶせるときは指でやると少しもどかしい感じがするので銀セットがあればもっと簡単だと思いました まあ最初の一回だけなので、指でやっても大した手間ではないのですし、少々歪んだ状態であっても、燃やすと、全体が縮みながら、丸くなるので、あまり神経質にする必要はないと思います。注意書きにもあるのですが、ガスランタンは、キャンドルランタンや LED ランタンと違い、しっかり燃焼するので、必ず屋外で使ってください。今回は撮影のため屋内で使ってますが、 これは絶対ににをししないい。ようにしてくださいそれからマントルをから焼きする際ですがサルがおすすめなのはマッチや一般的なライターではなく動画に映っているような先端が細い棒状のガスライターですガスライターはマッチと違ってススでマントルをけがす心配もありませんし一般的によく見るタイプのライターよりもマントル全体を炎で燃やしやすいと思いますちょ型のマントルは1箇所に点火すると 自然に全体に炎が燃え広がっていくわけではなかったのでこの点は猿が以前使っていたチューブ型のマントルに比べると少しだけ手間でしたまたバーナーのように炎が勢いよく出るライターで燃やした場合はもっとやりやすいのかご存知の方はぜひとも教えてくださいよろしくお願いしますから焼きが終わりましたこの状態でもマントルは灰になっているわけではないことをお伝えするためにあえて マントルを触ってみます。本来はやってはいけない行為なのですが、映っているように、焼き終わったマントルにも、ごくわずかですが、弾力性があり、触るとすぐに崩れるというわけではないことがお分かりいただけると思います。もっともしっかりつかんで変形させると壊れてしまうのですが、この状態でもケースに入れて運ぶ場合、揺れた程度で壊れるわけではありません。もし参考になった方がいらっしゃれば、 いいいいねボタンを押ししてて教えていただけると嬉しいです。後日猿のポンコツがやらかしてしまったのでたここでワンカット挿入してから焼き後のマントルについて補足しますから焼き後のマントルは分手などで下がってしまうと致命的なダメージを受けますわずかでもマントルに花が開くともう使えませんので交換ですせっかくなので参考までにから焼き後のマントルの状態を動画で説明しますと 指でつまんでこすると白い粉状に変わりますもともと灰に近い状態になっていますから指に白い灰をまぶしたような汚れがつきます灰になってますので有害性はなさそうですマントル上下をしぼませていた紐の部分も完全に焼けていてやはり灰に近い状態でつっつくと崩れるように外れますまたどなたかに役立つかもしれないのでこのマントルなしの状態で着火してみますが 危険なので、皆さんは絶対に真似をしないでください。ご覧の通り、マントルをつけていない状態だと、ともしたライターを近づけたまま、ガス調整つまみを回しても、火はつきませんでした。これは猿もよくわかっていないのですが、ガスランタンによっては、青い炎がつく場合もあるように思います。ただ、コールマンフロンティア PEG ランタンについては、着火しませんでした。したがって、 もしキャンプ場でマントルが壊れてしまった場合予備のマントルを持ってなかったらどうしようもないということが確認できたと思いますそもそもマントルの正体を知りたい方もいらっしゃるかもしれないので余談にはなりますが参考までにお伝えしますマントルは化学繊維を編み込んで蛍光剤を塗ったもののようです従ってランタンでなくてもマントルにガストーチのような光源を差し込んでやると明るく光るようです ただし動画のような方法で光源を作ってもランタンの代わりにはなりませんし何よりも危険なのでくれぐれもこの方法は真似しないようにお願いしますここから少し私の方で直接しゃべりますが、えっと、マントルにもねいろいろあるみたいなんですけどねこれ、えっと、新しく買ったやつなんです。3枚でで円ぐらいでしたね。 これは知人からですね、もう使ってないからあげるよっていう、ただかなり古いんでね、使えるかどうか分からないっていうのをもらったやつなんです。どちらもね、まあ、ルモ型って書いてて、まあ、そもそもあのガスランタン初心者の私は、ルモ型とかですね、シンフォニー型とかいろいろあるんですけど、その意味が分からなくて、ルモっていうのをね、いくつか検索したけど結局出てこなくって、なんかよく調べるとですね、 その今はもうコールマンに買収されてないそうなんですけどキャンピングガスというガスランタンのメーカーが作ってたメジャーなガスランタンの名前がルモとかシンフォニーとか、まあ、エコーとかですねいくつかあったそうなんですでそれが今コールマンの、まあ、商品としてルモ型っていうね名残で名前だけ残ってるということみたいですね分かんないですよね、まあ、ルモじゃなくても提灯ちん型とかねしてほしいんですけどね だからシンフォニー型っていうのも今あのアマゾンなんかを見ると売ってるんですけどそれがですねどんな形なのかっていうのは私はわからないんですでランタンに詳しい方からですねキャンピングガスのマントルはコールマンのマントルよりも色が白いですよっていうねちょっとこう興味のあるねことを聞いたんですが キャンピングガスのマントルはシンフォニー型しか売ってるのを見つけられなくって、それがですね、私の持ってる PG に合うかどうかわからないので、結局買えずじまいなんです。ちょっとこのあたりね、ハードル高いなというふうに思ってます。これじゃあ現状のルモ型とちょっと比べてみたいと思うんですけど、現状のルモ型は直径が7センチぐらいなんですね。よくね、そのサイズで売ってるので、 知っとかないとね、買いにくいと思うんですけど、そしてそのすごく古いよって言われたやつ。なんかこう見たら同じっぽいですね。そうですね、75ミリぐらいあるので、気持ちを明らかに大きいですね。という気はしますけど、ただ、なんか見た目は一緒ですね。一方が割と広くって、一方が狭くて、青い紐。なんか普通にどっちも使えそうですね、これ。 なんかこんなところもね初心者にも分かりやすくなったらいいなって思ってますホヤを元の位置に戻したいのですが思いのほかバネ状に飛び出た固定用の金属のフックが固かったですホヤはガラスなので力を入れすぎて割れると取り返しがつかないのですが説明書には特に注意事項も書いてなかったので慎重にやってますホヤを上から押さえる金属の蓋の部分についているフック状の金具も最初はホヤのくぼみにはめるのか はめずに上から押さえて締めるのかわからなくなって少々戸惑いましたが結局力を入れて強引に押さえて締めてやれば大丈夫でした猿は過去にオイルランタンやキャンドルランタンのホヤを割った経験があったのでとても慎重にやっています話題は変わりますがこのランタンを選んだ理由の一つであるつるせることを楽しむために必要な準備がチェーンの長さ調整です 正式にはチェーンではなくベイルと呼ぶらしいですが、それはさておき、猿はホームセンターで買ってきた、こマルスナップというとメガネを使って、好きな長さに調整できるようにしてみました。二つのスナップをチェーンの途中に追加したので、吊るしたい場所に合わせて、使うスナップを変えることで長さを調整するつもりです。そして、一番短くした状態だと、セリアのランタンスタンドにもぴったりだったので、 これだとキャンドルランタンと同じコンパクトな空間でも楽しめそうです全体のサイズはつける OD 感によっても変わりますコールマン純正の200缶だとこんな感じですが外の110缶をつけるとこんな感じになりよりコンパクトになりますなおボタンの入ったスーパー感は説明書によると使ってはいけないそうなので基本はレギュラー感を使うことになります一般的に OD 感は CB 缶と比べるとお金がかかります。ただし、アダプターを使うことで、自己責任にはなりますが、CB 缶のガスを OD 缶に詰め替える方法もありますので、気水症ではありますが、興味ある方は調べてみてもいいかもしれません。猿の場合は、外出するときに予備のガス管を持っていくことがないのですが、外出中に不意にガスがなくなった場合でも、 アダプターさえ持参していればスーパーや100円ショップでも CB 缶なら購入できるので安心ですではいよいよ初点灯をしてみます一度点灯するとホヤの上の蓋の部分が焼けて色が変わります正式には「蓋」ではなく「ベンチレーター」と呼ぶそうでテントの屋根についてある通気口と同じ意味のようです 調節ネジを回すことで明るさは自在に変更できます。キャンドルや LED に比べると当たり前ですがかなり明るいです。シューってなっているガスの音もまるでガス灯のようでキャンドルや LED とは異なる趣がありました。また反対に消えそうなギリギリの状態を維持することもできたので明るさを求めていない猿にとっては満足でした。 映っているようにサイズは小さいですがガスランタンなので明るさはキャンドルランタンの10倍以上あります。シカ番長のキャンドルランタンやコールマンのミニチュア LED ランタンと比較してみます。やはりガスランタンは圧倒的に明るいので明るさを調節してみます。 ネジを絞ればこんのりと明るい程度の光を楽しむこともできていい感じです他のランタンと比較してみて一点猿が気になったことがありましたそれは小屋がすりガラスになっているため燃焼しているマントルがはっきり見えないことですこれは人によって好き嫌いがあると思いますが猿は燃焼しているマントルが見たかったので。 透明なグローブを購入ししてみましたただしクリアタイプのホヤはコールマンから発売されていなかったので EPI という他のメーカー品を買ってみました届いた透明グローブを早速開封してみます Amazon の中古品ですが新品同様できず一つない綺麗な透明グローブでしたドイツ製の綺麗な透明ガラスでしたがコールマンのグローブとは明らかにサイズが違っていますとても残念です どなたかコールマンフロンティア PG に適合する透明グローブを知ってる方はコメントで教えてください。よろしくお願いします。ということで、今回、透明グローブはお預けとなりましたが、最後に気になっている部分を交換してみます。吊り下げる時のチェーンです。ランタンをテーブルに置いて使う人にとってはどうでもいいことでしょうが、猿の場合。 ランタンタは吊り下げてなんぼと思ってっいるので、キカキカ光りすぎるチェーン部分は取り替えたいと思います正式にはチェーンではなくベイルというらしいですがそれはさておき猿はブラウン系にくすんだ色の針金を買ってきましたアルミ製なので熱に弱く使えないかもしれませんが直径が 2mm あって太めでしたので試してみました切って混ぜただけなので工作というほどのことは何もやってませんが ここのようにに無事しして吊り下げることは可能でしたただし安全対策のためさらに頑丈に作ったツルを動画最後で紹介しますのでよければ最後までご視聴ください。ということで今回のコールマンフロンティア p g というガスランタンに対するサルの感想をまとめますまず残念だった点から言いますが何より寂しいのはホヤがすりガラスしか選べないことでした 透明グローブを装着してみたかったです。そして、二つ目に、吊り下げるときに使うチェーンです。じゃらじゃらと普段は垂れ下がっていて、しかも、ピカピカ光るチェーンは、猿にとってガスランタンのイメージと少し違いました。チェーンを針金に交換したとしても、ランタン本体側に、ちょうど良い引っ掛け場所がないため、付け外しが不便に感じる点で残念でした。 そして逆に良かった点は小さいこと明るいことほのかな明るさでも灯せることそしてシューっていうガスの音ですガソリンランタンもそうでしたがガスランタンの音が心地よいのですそうした雰囲気のあるガスランタンはこれまで使ってきたランタンとは異なる楽しみ方ができそうなのでしばらく遊んでみたいと思います